つぼみです。よろしくお願いします。本日2回目の演舞の方はえー、よさこいつぼみオリジナル曲満開つぼみを踊らせていただきます。では、踊り子 はい、ありがとうございました。えー